両方救ってやるどっちも死なせないお前たちを救うためなら俺は何度でもどうして助けた 交わしてはくれないだろうか夏木昴お前が俺をこんな風にしたんだろうが君を心から信じているどうすればどうすればどうすればどうすればどうすればどうすれ ば, すれば俺が必ずお前を救ってみせる